皆さん、こんにちは。このビデオでは、私が歌を読み、または歌いたいと私はいじめとローツに対処したいとは思わないでしょう。そのため、彼の顔を示していません。私がやっているカメラは、私はこの習慣を持っていない前に、私はこれに慣れていませんよ。 従って、あなたの顔を示していない、あなたが受け入れられるようにチャンネル名の作業を開始する必要があり、それから、と恥ずかしがらないでください。それは自分自身を表示恥ずかしがり屋ではない、自分自身の恥じることはありません。 これは私の人生で私は彼の顔が表示されないドットドットドットただカメラの前で自分自身を私はしたくない恥ずかしという意味ではありません私は長い間考えて私は顔になりません結論に達しましたですが私はカメラの前になりますが私はあなたの顔を撮影します 私は外見で好きな誰か、私は外見では好きではない誰かがあります。なぜ私の外観に行きますかだから我々はあまりにも、下を見ない男性と女性の多くを持っています。どんなに女性はありませんでした。どのように美しい。彼女はそう正しく私を理解し、私をしてください。 ここで、ハッマミに直面することができませんでした。私は歌を読みますか私はなります。私が意味する。私はちょうどファンだ。プロではありませんよ。オスカーのために私は必要ありません。私はちょうど私の趣味の私を共有しています。 ドットドットドット何の創造性が私を引っ張っています。必要であれば、ハスキーなどを置きます。あなたが好きではない場合は、地ズレイキを置きます。あなたがこのビジネスでプロであれば、私は唯一のフォーのヒントを書きます。従って、私は知っているか、読み取りまたは歌っていません。 まあ、私が何かをして、私がやってみます。1、最初の歌。なぜ再び裏切り者を許しますかそれが下がると結局、彼はそこではなかったです。それどころか、彼は彼の魂を上昇しました。痛むに応じて、あなたは言い訳を作っています。そして再び、 再び彼と彼の考えでは、体麻痺ネットレベラヘッド、そして血液中の私の心は、魂を砕きました。一つのことに毎晩祈った、そう、私は愛、私は自信を持って、忘れて、神のためのあなたの祈りが承認されていません。これは運命ではありません。 いいえは い, いません。アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク忘れて。闘争の思考は、あなたはそれをしましょう。必要はありません。死から保存されません。あなたは立派ではありません。それが彼を待っているので、彼は最後に行ってきました。 私は何かを理解していませんでした。あなたの心には何の残留物を得ません。彼は笑ったゲームを引き継ぎました。私は傷ついた獣の叫びを聞いていませんでした。しかし、彼と小ざれいの幸福を許して、彼に別のものを与えます。アスタリス アアスタリスススタタリリクク彼は最初の人で、後に書いた、そして本当に怒ったとカップやグラスが、それは私にガラスとそれが私のための手段を何を意味するのか説明できない壊れたものを真である第二の歌カップが、それはそれは私のためだった、非常に重要である何かでありますに、二番目の歌、 ドンコチャッシュシュクと思いガラス棒ドットドットドット私はそれが半分の時間で共有幸福、平和だったので、それは戻りません瞬間からすべての愛を忘れてしまいました。あなたは、私のミスは、 私はジャンクに投げ破片を洗うよ。愛は今日から行く人々の記憶には死なない私はガラスや飲み物を破ったとき、それはあります。それは一貫性がありませんでした。整形、リズミカルであるために、ナピスラ一貫として本当だったので、彼は左、 単にいくつかの方法で何をラスクラジットなければならないのか、それとも、なぜ、理由常に変更や音楽。音楽は、彼らの言葉は、単に神のように見えることに変換することができます。さて、よく、それを試してみてください。必要であれば、ハスキーなどを置きます。 孔読と魂の私の衝動に従ってください。厳密に判断してはいけません。浜富。と脅迫ビデオ失礼やいじめだけで気分がないと p o s h l ワイタそして書き込みしないでください。エンターテイメント表示されなければならないべきか私は聴衆を楽しみにしています。 り、理解してください。さて、これらの人々がしようとする意味がありません。私はそれらの人々がちょうど無視していないと言わなければなりません。あなたは見て、さあさあ、幸運の愛と忍耐、すべての中に、ゲット、身近言葉。え、ご清聴ありがとうございました。すべてのベスト。